先輩ちょっとちょっと待ってくださいよ先輩どっちかって言ったら尽くすタイプだもんねうんお似合いかもへえいい感じしてるじゃねえかあんたまあなどうやらいろいろと事情があるようだな もしよわっ先輩な何でもないですそりゃあ確かに俺が夏海先輩にアタックするなんて無茶だって分かってますようんここにいる連中はなガゼルを中心にして集まってきたんだよ素直になれないだけで本気であなたを嫌ってるわけじゃないのお話してお姉ちゃん本気で言ってるのさ遠慮しないで あんたひょっとしてまだ悪さしてるんじゃないでしょうね何黙ってんだよおら口が利けねえのかああそろそろ帰ろうリプレたちが心配するといけない自分の身は自分で守るそれがスラムで暮らすものの常識ってやつさ気にすんなってどうせいつかこんなことになるはずだったんだしさこの町が今の姿になったのは彼らの力によるところが大きい 自分の命を預けるものだからねあまあそうかもな<笑>実はそうなのうんどうかしたのかうん本当はお弁当ぐらい持たせてあげたかったんだけどどうしたすまないな 何だてめえは事故だということならすぐに彼を元の世界に戻してくれんか方法はあるはずです。諦めないで。私も信じてもいいと思うよ。私が言ったことを頭から信じてくれた。証拠なんかどこにもないのに。まあ、君の力はそんなものとは根本的に違う。呪文も儀式も必要としないんだからな。覚えましたか 呼び出された召喚獣に、名前をつける儀式です。この町の召喚士たちは、召喚術が使えることを理由にして威張り散らしてる。別に体を壊すような無茶はしていないぞ。あたしって強引だからさ、せっかくみんなが作ってるいい雰囲気を壊しちゃいそうで。アルサックって名前でな、今がちょうど満開の季節になるんだ。いや、エドス、それは無理だろう。<笑>別に。 見てるものがちがうだけさうん実はよ俺もなんなレイトそうかこれは貴様の仕組んだことか正直今日の一件にはあきれたよ彼らとは色々とあったからね楽しかったね兄ちゃん兄ちゃんあのね私はそんな歳じゃないんですけどえ<笑> よっぽどおなかがすいてたのねすごい食べっぷりあいつだったら外に出てったぜもう金はいいからどっかへ消えちまえよ、うん、ちゃんと面倒を見てやるんだぞ兄貴ストラは男性より女性が使う方が強い効果を発揮するらしいでもでもこれからジンガもここで暮らすんだよねお姉ちゃんも 自分の名前ぐらいいいい書けるように勉強した方がいいんじゃない決まったら教えてくれなるべく早めにな僕の言っていることは冗談なんかじゃないんですよそれにしては色気のないデートだけどねお、はいあのなお人よしにも程があるぜなんだ何そうさだから僕は決めたんだ巻き込んでしまった君を 必ず元の世界へ帰そうってあのクレーターの関係者なのか約束する君たちと暮らすようになってから平穏に終わった日なんかないじゃないキールと二人っきりでお出かけしたんだってはいありがとうございますそのせいで凶暴化しているみたいですええじゃねえよあいつを連れてきたのはお前だろうが皆さん本当にありがとうございます それならきっと美味しいお料理ができるわ。